で子供の頃から嫌われて友達ができませんでしたブサイクなこと以外にも問題があったのかもしれません寂しい思いをし続けてきました今ではもう友達を作ろうとも思っていませんただ気が付くととても寂しい気持ちになります寂しくならない考え方はないものでしょうかこれはね心がブサイクで す, うん本当です、ね、だってねブサイクは逆に言うと好まれませんだって芸人さんたちはブサイクにするじゃないですか ねえ。そうでしょだから、そういった意味では、不細クだからはないです。やっぱり、不細ク以外って、ね、のは、その、心の方が不細クもうその暗い。もうみんなを楽しませて。あのね、大体嫌われる人はサービス精神がない。はい。はい、ね。自分に対するサービスだけを考えるって感じ、うん。与えてこそですよ。ねもう誰かのために生きてください。絶対不細じゃないんですよね。ないね。絶対違うんだから。違いますよ。ねはい。もう、美人になってください。心美人になってください。どんどん行 き, きましょう。行きましょう。 人間関係は自分自身の映し出しです。ドクターリセラプレゼンツ江原啓之音がたよ。こんばんは。江原啓之音型への時刻となりました。9月になりましたね。早いもので今年も。 残すとところ月せっかちなんでねもう終わっちゃ う, も う, 終わっちゃうもう本当でもね、はい、ぼやぼやしてると本当トで、ね、すぐね地味起きて死んじゃうと思うんですよ<笑>もうこんなに一年早いとはね嫌<笑>んなっちゃ う, んちゃうねまあこの番組にはねあの人間関係に悩む方のメールが数多くね本当ですねなんでこんなにみんな悩んでるんだろうっていうぐらい ね, ね でもやっぱり結構やっぱり人間関係でこういじめとまで言わないにしてもこうあのー、なんか人間関係うまくいかないとかってこう対人関係の人との接し方がわからない人が多いんですそう多いんでしょ、ね、うね、ん、で職場の悩みが多いんですよ多いですよねなので今日はちょっと職場の悩みですねということでね今夜はね「えー、職場」 に絞っ伊原さんはちなみに働いたことあるんですか、ね、私はね一応会社ではないんですけどね神社というところに職しておりますんでねやっぱりそれはね会社とね実はね、うん、皆さん同じなんですよそうですか、ねはい普通人間関係悩まれたことは あ, ありますよやっぱあるんす。そりゃもう だっていやあのいやそんなさ吉田さんその私はねき、はい、を持ちながらね境内の裏手のね鳥居の陰でどれだけ涙をこぼしたことか。 ね、そういう時代が皆さん江原さんにもあったわけありますよもうねちょっとこうね朝あのね境内掃除しなきゃいけないですから厳しいねで掃除しながらそれでいてあの当時いたねもう新職さんがね、はいはいはい、あのもう亡くなってますけど年取ったらねだけどあの昔敵の人でね、うん、あの教えてくんない の,、うん、の見て覚えろ我々の頃教えてくれるなん て, て一切 な, てないですよね今は今節丁寧にマニュアルとかね、うん なるけど全 然, 全然なかったね見て覚えろとかね感じて覚えろとかいうことがあったでしょそれででも鳥居の陰でねクソじいじいとか、ね、いろいろ思いながらねあばあしき言たばをね神社の中で入ってました目を飛ばしてねを飛ばして<笑>でも頭を今度ハンマーで叩き壊してやりたいとかねいうぐらいのね 思いもねやっぱりねでも今思えばすごい感謝してますよだからや原さんでもそういう悩みがあったんだから、うん、皆さん安心して今日もそう、ねまあ、そういうことですよね、はい、この番組はスキンケアを通して幸せの輪を広げるドクターリセラの提供でお送りしますやーちゃんさんからですいつもラジオを拝聴させていただいていますネガティブメールを送らせていただきます 私は太りやすい体型で体型がコロコロ変わります。スーツは11号から21号まで持っており、父からは太っていると人から低く見られるから痩せろと言われるのですが、なかなかダイエットに成功しません。過去に30キロ痩せたことがありますが、リバウンドして今太っています。 江原さんのように体型を武器にしてオペラをされて堂々とされんな会いたいこところです<笑>最後まで読んでしまいますね、はい、でも私は太っているのを気にして友達と異性に会う気になりません 日本人の男性は太っている女性を嫌がる傾向にあるので婚活もストレスになりますどうやったら自分の体型に自信が持てるでしょうかよろしくお願いいたしますこれはいろいろありそうですねあの私もね体型ね武器にはしてないんですけどねええ<笑>、ね、あのねそれでいてまあ確かにねあのこれね<笑> 日本に限ったことじゃないんですよ。はい、あの、今、アメリカとか外国ね、世界中ね、うん、あの、太っていると人から低く見られるから。<笑>いや、でもね、意外と今、ポチャブームなんですよ。そうそう、女の子は か, ャャ か, か, か、ね、あ、そうそうそうそうてて、ねうん。なんか結構売れてるらしいですよ。うん。で、これ、日本人の男性を太ってる女性を。あれ、じゃ日本人の男性っていうのは、みんな細い子好きなんですか、はい、今。 じゃないんですよ、これ女の子の勘違い。ですよね、はい。決して男の子みんな、あの、あれみんな、ほら、足首が細いとかみんなそういう部分的なことを好み言ってるわけであって、悲、はい、しむね、ガリガリな、はいはい、ね、あじゃないとみんなぽっちゃりしたところとか可愛、ね、い, いと思いますよね、うん、男は、うん。それであと、だって江戸時代なんかどっちかというとぽっちゃりしたのがモテたんですよ。あ、そうですか。と浮世絵みんな太ってじゃん。そうだ。 痩せた浮きをいないもん。いない。幽霊感になっちゃう、うん、それだと。そうです、<笑>ねえ。ところ、ちょっとぐらいはね、それはデブはちょっと良くないけど、あの、ぶっちゃりぐらいは可愛いですよ。11号から21号と。うん、それは行き過ぎかな過ぎ。うん。それはね、痩せた方がいい。がいい。うん。私も痩せようと思うから、<笑>ねあ、あの、ある程度、あの私、痩せ、痩せっていうか、痩せ細くなる必要は私はないと思ってん、ね、で、はいはい、歌も歌うんでね、はいはいはい。うん。だけど、ちょっと今はね、やっぱり健康のことは考えて、ある程度は痩せた い思うかんやっぱりね昔からねあのデブ賞イコールデブ賞っていうねでも山田さん全然デブ賞でもないし<笑>まあね怠惰じゃないじゃな い, ゃないんだけどでもね重いやっぱちょっとそろそろ重いの<笑>うんだからちょっと軽くなりたいなと思っております、はい、皆さんも一緒に軽くなりませんか人は皆自分のことを分かってもらいたい甘えん坊なのです江原宏行音語 え、いろんな人の心というのをね、えー、コミュニケーションについてね、はい、ここにお届けしますけど、はい、まず親子。はい。やっぱこれ一番深いですね、うん。大きいですね。ピカリンさんからです。私には年老いた、えー、両親と姉が二人おります。父が経営している会社の後継ぎや財産のことで姉夫婦たちが揉めています、うん。私はその様子を何年も前から見て、親といろいろ話を聞いているだけです。 末っ子の私が出しゃばれば余計に揉めて親を悲しませるのが嫌なので。一つだけどうしても姉たちを許せないことがあります。姉たちは親に向かって暴言を吐き、怒鳴り散らします。元々の性格もきついのですが、怒ると鬼のようになり、誰が何を言っても聞く耳を持たず、親に当たりたい放題で年老いた優しい親を怒鳴り散らす姉たちを本当に許せなくて、悔しくて涙が止まりません。 私はとにかく親を大事に大切にしてあげることしかできなくて。どうしたら姉たちは親を大事に優しく接してくれるでしょうかどうか教えてください。っていうね。うこれはね、はい、非常に日本的ですね。そうですか、うん、うん。あの、やっぱりね、これね、うん、あの、なんて、もたれ合いってるからいけないですね。うん、もたれ合う。よく、平原さんがおっしゃる依存依存。そう。もうまさにそう、うん。だってね、いや、これね、聞けばね、はい、あ、お気の毒だと思うじゃない、うんはい。全然思わない、私は。ええ 全然思わないの、はい。あの、親のことで、このピカリンさんがね、はい、あの、悔しくて涙止まりませんっていうのは、わかりますよ。はいはい、感情的にはわ か, か, かる。わかる、わかるけど、はい、あの、非常にね、あの、冷たいかもしれな い, れないけど、はい、理性的に、クールにね、はい、語れば、これはね、あの、お互い趣味でなさってることです。 好きでなだろう。うん。そう。だってね。親親御さんもそうです。もそさです。だってまず親。はい、親は、はい、結局は、その、後継ぎのことや、はい、あの、財産のことを、うん、あの、ちらつかせて、はい、その、家の継承を望んでるからいけないでしょ。う、は、ん、い。ね。で、何を言われても、うん、ね。やっぱりどっかで自分たちの、その、考え方、うん、要するに、甘さとか、うん、そういうのがあるわけでしょ。子供可愛いとかも口もけど、はい、でも出来合いでしょ。はい、それ、溺れてるでしょ。うん、ね。だって、本来だったらば、ね、家族、 ってう私はいつもね、はいはいはい、あの書籍でも書いていてい ね,、はいはい、ねあのなんでだかうし思うんだけど財産で揉めるっていうのもねあのなんていうのかななんで親が持ってるものを子供がその持つためにもめなきゃいけないのか確かでしょたくさんあるじゃないですかそうだからね使い切って終わっちゃうばいになって<笑> そ, それか僕ね二つに一つだと思う、はい、だったらばものすごく物質的にもう完全に何等分で分けてどうするとかで、はい、もう完全に吊るして支配するかね<笑> 法的に弁護そうそうそう。はいはい、そうするか、はい、どっちかでしかないと思う、はいはいはい。でいて、で、だから、で、子供の方の、その姉さんたち、はいはい、当てにする方も当てにする方。ね、確かに。ね。で、だから、はい、当てにさせた方と、うん、当てにする方と、八長の法則、類はともに似てるんですね。似てるんですね。なるほど。それでいて、だってね、うん、もし私がだったんですよ、はいはいはい、子供が親に対して罵声を見せかけたりするま、はいはい、するほどね、はい、財産や仕事のことだったら追い出します。追い出します、ね、もう、その、あの、縁を切ります。 ああななた方には1円もあげまます、はい、さようならってしますね、だから、そのピカリンさんが親のことを思ってね、その涙する、優しくするっていうのは、その、それは育ててもらった恩としてする分にはいいんだけれども、あの、この揉め事について涙するっていうのは、あの、ちょっとそれは覚えた。 感情の目ですね、うん。うん。そう。涙目ですね。やばいほら、私の守護霊がよく言うね。涙目で物を見てはいけない。涙ね、目がぼやけてまことが見えない。<笑>で、これピカリンさんはほっとけばいいですかそうなんです趣味って思うなるほど。好きでやる。またやってるそうそう。だから、あの、犬も食わないと一緒。本当に嫌だったら、もうお前たちの財産とかなし、仕事ももうこう声閉じますとか、うんうんうんうん、他人に譲りますとか、そうすればいいだけだから。なるほど。ね。うん。趣味です。わかりました。すっきりします、ね。ごめんね、ピカリンさんね。